二階幹事長の余計な一言がもたらした結果なのかはたまた t b s の飛ばし記事なのかどうも政治いろいろのまなぶです t b s ニュースが東京五輪時の日韓首脳会談について記事にしています t b s ニュースより引用しますオリンピック開幕に合わせた 韓国のムン・ジェイン大統領の訪日に向けて、日本側が韓国に対する輸出管理強化を改め、韓国側は日本との軍事機密協定の不安定な状況を見直す方向で最終調整されていることが JNN の取材で分かりました。日韓の外交関係者によりますと、ムン大統領の訪日に合わせた首脳会談に向けては、日本側が 韓国を輸出管理の優遇対象から外した状態の回復。一方の韓国側は、破棄できる状況の日韓の軍事機密共有協定、GSOMIA の運用を安定化させる方向で合意を目指し、最終調整が行われているということです。日韓関係をまずはマイナスから元の状態に戻すことで、首脳会談を成功させ、今後の対話につなげ、 懸案の徴用工問題についても解決の足がかりをつかみたい考えで事前合意できた場合最終的に文大統領は来日を決断するとみられますとのことですもしこの記事の通りに事前調整が行われており合意した上で日韓首脳会談が開催された場合菅内閣の支持率はさらに落ち込んでしまうことになると思われます 7月16日付の時事通信によれば、菅内閣の支持率は 29.3% と 30% 台を割り込み、危険水域とされる 20% 台に突入してしまっています。日韓首脳会談開催は菅内閣にとって致命傷になりかねません。ですが、そうなる可能性は低いのかもしれません。というのも、TBS ニュースのこの記事自体が、 飛ばし記事である可能性も否めないからですその理由としてはまず首脳会談開催に向けての前提条件が明らかにおかしいことが挙げられます韓国側に対する日本の手土産がホワイト国ク外しの撤廃でありそれに対する韓国側の手土産がジーソミア運用の安定化とは明らかに言い分なディールではありません というか、日本にとって全くメリットがありません。韓国の言うことを信じるとすれば、韓国側はすでに自国内での開発を終えており、いわゆるホワイトク外しを絶望していることはないとなります。韓国による半導体産業の脱日本については、韓国は成功したと強調しているものの、2021年7月に一部中国メディアが 脱日本の計画は全く成功していないと言っても過言ではないと報じているように、全然進んでいないと見られます。そういった意味からすれば、日本の手土産にはある程度の信憑性はあるものの、約束を守らない韓国に対して無条件でホワイトク外しを止めるほど、ジーソミア運用の安定化を日本が欲しがっているとは思えません。 記事では GSOMIA を破棄できる状況と書いていますが、そもそもこれが誤りです。2019年に韓国はホワイト国外しへの対抗措置として GSOMIA 破棄をちらつかせましたが、結果的に破棄には至っておりません。やらないのではなく、できないのです。韓国に GSOMIA 維持を求めているのは日本だけではありません。一番それを望んでいるのはアメリカなんですね。 米中間でコウモリを続ける以外に手はない韓国にとって、ジーソミア破棄はアメリカと敵対し中国陣営に入ることを決定づけるものですし、破棄できるわけがないのです。実際2019年に破棄を言い出した際もアメリカにこっぴどけ叱りつけられ、ホワイト国対象から外されたまま、ジーソミアは維持するという状態が続いています。日本からしてみれば、 アメリカが維持を望んでいる以上、大っぴらにどうぞ破棄してくださいとは言えないものの、本音を言えばどうしても韓国にジーソミアを維持してほしい状態ではありません。もしそんな状態なのであれば、とっくに日韓首脳会談を行って関係改善に向かっているはずです。日本にとって韓国はすでに完全にいらない子になっているのです。それに、 日本側がホワイト国外しの撤廃を言い出すこともほとんどありえません。アメリカが対北朝鮮への経済制裁の維持を明確に言っている状況下で、結果的に北朝鮮を利するだけのホワイト国外しを日本単独で決められるわけがありません。大体北朝鮮との調整役に名乗りを上げたいがためだけに、日韓首脳会談を絶望している文大統領が、 中国・北朝鮮陣営が嫌がるジーソミア運用の安定化を条件に挙げるわけがないのではないでしょうか。子供でも考えれば分かることです。これらを総合して考えると、記事に登場する日韓の外交関係者自体が架空の人物であり、この記事自体が日韓関係改善を切望する TBS ・毎日グループによる飛ばし記事である可能性が極めて高いと思われます。 TBS が愚かなのは誰でもちょっと考えれば嘘だと分かることを前提条件に挙げているということでしょうね。この記事が TBS による飛ばしてあると思われる証拠がもう一つあります。中央日報系の韓国の放送局 JTBC が放置したニュースがそれです。記事は韓国語で書かれており、 それを自動翻訳にかけましたので、一部おかしいところがあるかもしれませんが、ご了承ください。JTBC の記事を引用します。昨日、JTBC の記者は、在韓日本大使館の責任者である高官に、昼食会について質問した。それは、首脳会談の可能性を含め、日米に関する問題について、日本の立場を聞くためだった。しかし、 この関係者は、ムン大統領の異国間関係への取り組みを評価するために、口に出しにくい表現を書いた。日本政府は、ムン大統領一人では神経戦をしているだけで、我々が思っているほど、韓日問題を気にしている余裕はないというような表現を書いている。日本の菅首相は、韓国政府はまず、慰安婦と共生連行問題の二つの宿題に対する回答を 提出しなければならないとか文大統領が来たら敬意を持って挨拶するとか日本の菅首相の発言はあくまでも外交的表現だと主張しているとのことです記事によればこの交換は外務省内ではエース級の韓国通であるとしています tbs ニュースに出てきた人物同様外交関係者ですね どちらも外務省関連とみて間違いないと思われます。TBS ニュースのように、日韓首脳会談開催に向けて事前調整中の人間と、ムン大統領が一人で神経戦をしているだけと公言している人間が、同じ外務省という組織にいることがあり得るでしょうか常識的に考えてまずないと思われます。ということは、どちらかが嘘ということになると思われます。 JTBC と TBS のどちらに信憑性があるかといえば、菅首相の韓国に対する態度の一貫性、TBS ニュースが挙げた前提条件のうさんくささ、この両面から JTBC に信憑性があるとみて、ほぼ間違いないと思われますね。つまり、TBS ニュースで報じた内容は、二階幹事長の発言が招いた最悪などでもなく、単純に TBS ニュースの飛ばし記事であるとみていいでしょう。そういった意味から、日韓首脳会談開催の実現性は極めて低いのではないかと思われます。それにしても、JTBC の記事に登場する高官の言ってることが本当だとすれば、日本にとって韓国は完全に不要な存在になったということができますね。ぜひともこの流れを続けていってもらいたいものですね。